ははい、いこんにちはツッチーです、えー。今日はですね、こちらの F55 で、えー、エアコンフィルターの交換の仕方をご紹介したいと思いますエアコンフィルター交換する場合工ークが一つだけ必要になりますそれがこちらですかトルクスの20ですね、はい。こちらが、えー、のコクだけちょっと必要になりますでトルクスの20は、えー ミニの内装結構この20なんで、まあ、1個あると便利なドライバーです。早速交換の作業を進めていきたいと思います。はい、早速作業を進めていきます。でエアコンのフィルター、えー、F55 5, 6, 5,、56、えー、57、まあ、あとは54クラブマンとクロスオーバーと一緒ですね。は運転席の足元になりますので、まあ、そちらで作業になります。はい。 エアコンのフィルターは運転席足元、えー、このフットレストの僕はここのの部分ですね。この裏になりますなのでこのパネルを取り外しますで取り外す場合はこの穴の奥に先ほどのトルクス20がいますんでそちらを外しますトルクスの20ですね で奥側が引っかかってて手前がクリップなんで手前側を引きますするとこんな感じで外れますでライトパッケージの車は足元のイルミがついているんでコネクタを引っこ抜いておいた方が作業が楽ちんですでエアコンフィルターが この奥ですねこの中になりますで開ける場合は前に入れてもらえば蓋があっきますなんかめちゃくちゃ分かりづらいこところになってます 取っちゃってもいいです。すると。フィルターが出てきます。こんな感じです。デフのフィルターは二つ入っます。これです。 感じで縦に。重ねて入ってる感じですね。なんで上を先に取って下のものを持ち上げて叩かれます。って感じです。で、これを交換していきます。はいで、こちらが取り外したフィルターと交換予定の新しいフィルターです。で取り外したフィルターは？ 折れててしまっていまっいすでこちらの新しいものに交換していきますで新しいものに交換する場合の注意点なんですけれども、まあ、純正もそうなんですけれども、えー、フィルター方向がありますなんで矢印の方向に合うようにできてる感じですね交換するものもここ横があります、ね、でエンジンルーム側から入って、まあ、車内に入るんで えー、エンジンルーム側からエアが入って車内に抜ける矢印の方向で組み付けますであと F の場合の注意点なんですけれどもでエアコンのこのフィルターが収まる部分ですねここの構造上あの結露した水が下にたまるそうですでそれをフィルターが吸って、まあ、カビが生えたりだとか で、まあエアコンの、えー、異臭ですね、はい、の原因になることがあるそうですなんで、えー、新しく取り付けるフィルターは、えー、ちょっと手を加えますでちょっとその加工の内容に関してはちょっと動画ではご紹介できないんですけれども、えー、各ディーラーでも同じような対策をして取り付けてるそうですなんで一応うちの方でも同じように、えー、ちょっとフィルターにひと手間加えて 取り付けっててていいいうのをさせていただいてますで、それをすることによってまあその結露した水と接触しにくくなって、まあ、一周を抑えることができるようになってますはいでフィルターを早速取り付けていきますで新しいフィルターを矢印の方向を確認してもらってこの穴ですねこから入れます 一つ目がこの下に収まりますでその上にこちらも矢印確認してもらって入れますで二つ収まるとこんな感じです、はい、であとは蓋を戻している感じですねで奥側がこんな感じで あ、ちょうどここですね。引っかかって手前のこの爪がパチッとはまる感じなんでこれで完了ですで。あとはパネルを元に戻しておしまいになります。 エアコンフィルターは1年に1回もしくは1万キロに1回が、えー、推奨の交換サイクルになります、えー、4月5月は、えー、特に花粉や PM2.5 交差なんかで、まあ、フィルターが汚れやすい季節ですで消耗品なんで、まあ、早いサイクルでの交換がおすすめです是非お問い合わせくださいずっちがお送りしましたご視聴ありがとうございました